はい。えー、徳島市の慢性腰痛専門、辻生態院長辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、僕はですね、えー、世の中でですね、オムライスが一番好きでですね、2番目がラーメンで3番目がウニなんですね。えー、<笑>まあ、ちょっとよくわからない、まあ、流れになってるんですけども。あのー、まあ、オムライスはですね、僕実は、 特にここのお店が好きっていうのはなくてですね、えー、とにかくオムライスっていうものであれば何でもいいと。 あーとりあえずですねケチャップライスでもいいですしチャーハンみたいなやつでもいいですし、えー、そこにですね卵が乗ってて、えー、プラスですね、えー、かけるものもケチャップでもいいしデミグラスソースでもいいしホワイトソースでもいいんですねとにかくですねオムライス何か味付けされている米の上にですね卵が乗ってその卵の上に何かソースがかかっていれば何でも好きですということでですね<笑>、あのー、ま あ, あの奥さんが作るオムライスが一番好きなんですけどもあのー、あ の, あの言うてますけど。 もしですね徳島でおいしいオムライスのお店があったら教えてください食べに行きますんではいで今日もやっていきたいと思います、えー、昨日ですねあ見ていただいた方もいらっしゃるかもしれないですけどもこの腰痛座骨神経痛を治す全部のトリガーポイント7選ということでですねあのー、まあ腰が痛いんですけどもまあ全部痛い足のしびれあるで結局ですねなかなか腰を揉んでも治らないっていうところでこの全部の トリガーポイントですね。あの、ここを緩めてあげるだけで腰の痛みが取れる。 えー、足のしびれが取れるっていうケースがめちゃくちゃ多いのでですね、えー、ぜひやっていただければなと、えー、前回はですねこのポイントだけここに筋骨欠ができやすくてここが痛みの原因になりやすいですよっていうことだけお伝えさせていただいたんですけども、えー、今日は実践ということですねあやり方をお伝えしていきたいと思いますでこの7つ全てやるわけではないです当然ですね僕が治療する上で関連しそうなポイントはやるのですけども えー、基本的にですね、まあ、この上のポイントがあってで、えー、ここに4つこの股関節の周りですね、えー、ここに4点タンタンタンとこうバツをつけてるんですけども実はですねこの股関節ですね あの、全部の筋肉っていうのは、まあ、ここ全部、股関節についてきてるんですね。で、股関節から、この下の方に向けて、ハムストリングスって言ってですね、太ももの筋肉がつくんですね。なので、こういう感じでですね、あの、筋肉と筋肉が重なる部分なんですね。この関節っていうのは、股関節は、太ももの筋肉と、このお尻の筋肉が重なる部分なんですね。なので、実はここがしっかり緩めば、勝手に太ももの筋肉も、こっちのお尻の筋肉も、 緩むっていう性質がありますなので、えー、ここをですねこの股関節周りをどうやってしっかり緩めていけばいいのかっていうことですで股関節って言ってもですね前ばかりのイメージなんですけどもお尻側も股関節なんですねでここですねここの前は皆さん、えー、基本的にはここを股関節って言うんですけどもこの後ろの部分ですねここも同じようにですね同じ袋なのでこの周りですねこの周りをですねしっかり しっかり緩めてあげることによってこっちについてるお尻の筋肉も緩むそうすることによってですねこの腰部痛みがあるのはこの腰周りなんだけどもこの股関節の動きが出る全部が柔らかくなることによってこの腰痛痛みも勝手に取れてくるんですねここを触らなくても基本的に僕は腰痛専門であ腰ばかり見てるんで腰痛の方ばかり見てるんですけど腰をマッサージするこというのはもうほぼほぼないですねでまあほぼっていうかないですね なのでしっかりここを緩めることによってどういう変化が出るのかっていうのは実際にやっていただければなと思っております。はいで一個ですねまあ今からやっていくんですけどもタンタンタンと、はい、こんな感じでですね伝部の部分ですねこ の, 横, のですねこう横から触っていくとここに骨があるんですね。こう 下でも上でもいいんですけど、こう触れていくとですね、明らかに飛び出た大体骨頭っていう部分に触れます。大体骨頭、えー。この部分ですね、この部分からこのお尻側のこの4点、このあたりですね、この骨の周り、真横からあー大体こう前後に4つ分ぐらい、えー、をしっかり緩めていっていただきたいんですね。で ここをですね、まあ少し触ると、コリコリですね、痛くて痛気持ちいい部分があると思います。ここをですね、このテニスボールを使って緩めていくんですね。で、ごめんなさい、反対になっちゃったんですけども、えー、この骨をしっかり探してもらって、じゃあここにですね、まずテニスボール、えー、ここに骨があります、お尻側の1、まあ、点、ここまず、ここが骨。で、この後ろですね、ここにまずこうセットします。で、このままですね、上向きに寝ていただいて、 ここだとちょっとこう浮いちゃうんですよね。浮いちゃうので、えっと、両膝ですね、あの曲げてもらって、両膝を曲げてもらって、で、逃げないようにですね、少しこう押さえておいてもらいます。で、そのままですね、体を、体ごとでもいいですし、この足だけ倒してもらってもいいですし、やりやすい方ですね、しっかりこう効くような、あこのボールが逃げないようにやっていただきたいんですね。ぐーっと横に倒していきます。そうすることによってですね、ここの全部にしっかりこう、 マッサージ、えー、感覚を得られると思いますでこのままですね、しっかり呼吸を止めずに30秒から1分間あ静止してもらいます。で、えー、これができたらですね、またちょっと上ですね、この骨の少し上部分、この辺りですね、この辺りに当ててもらって、また足を倒していくと。で、これであまり効かない場合とか、ちょっときつい場合はですね、少しこう体をですね、体ごとこう横に倒していってもらいます。こういう感じで。そうすると、えー、もう少しですね。 えー、聞きやすすくなると思いますで、えー、もう1点ですね、えー、これができる場合、これで、あよくできるなで、もっと効率的にです、ね、効果的にやりたい場合はです、ね、足をです、ね、こう開いてです、ね、こっち側の足を開いた状態、こんな感じです、ね、すカエル足みたいな感じするんですね。えー、こう当てて、開いてで、開いた状態でちょっと倒していく感じですね、こっちからける。 こういう感じで足を上にできるだけ上げてもらいます。その方がですね、えー、筋肉が緩んだ状態でマッサージができますので、えー、もっと効率的にですね、緩めることができるんですね。こっちがですね、浅いとですね、あの緩みにくいんですね、その筋肉が。しっかりやって い, くのいかないといけないのであー、筋肉を緩めようと思うと、足をですね、う上に上げてあげた方があ、筋肉が緩みます。これは何かっていうと、全部の性質ですね。 全部の筋肉っていうのはあ大腺筋的筋肉なんですけども、えー、外に開くこう外に外に開いたりですねこう後ろにするっていう作用があるんですね。 こうしたりとか、こうしたりときにこの全部を作ってます。で、その状態に持っていった方がですね、この筋肉が、えー、緩んだ状態が作れるんですね。で、その作った状態で、えー、マッサージをしてあげるともっと効率よくできますので、えー、ぜひですね、一度試していただければなと思います。はい。では本日の動画をご覧いただき本当にありがとうございました。